えー、っ と, というわけで、一応ですね、この中国女定理による計算を、まあ、あの、各所ゆっとご情報で解く方法ですね、紹介しましたので、一応、まあ、例題を解いてみようというわけです。でそこで、今回取り上げるのは、そのテキストの問題 3.59 というのがありますので、これを解いてみようと思います。と ここで与えられた連立推計合同式は A があ、まあ、整数ですね、整数で A が5を法として2に合同で6を法として3に合同で7を法として5に合同であると、まあ、そういうあの方程式を満たす整数 A を、ま、求めましょうっていうのがもともと の, あの演習問題だったと思いますけれども先ほども申しました通りり えー、とこの条件だけですとこの解というのはそのあの法の積 NI の積を法とする不定性がありますから、えー、とここでは皮膚かつ最小のものを求めるということにしたいと思います、まあ、これで解が求めるべき解が1に定まるわけですで、えー、やり方としましてはその先ほど の, あの中国女三法の定理ですね定理 4.62 において n1 イコール5、n2 イコール6、n3 イコール7と、これは法の方ですね。それから常用 の, の方は、a1 イコール2、a2 イコール3、a3 イコール5とおきまして、まあ、これらに対して、e1、e2、e3 を求めて、で、えー、と、まあ、あの、条件を満たす a を求めればいいんですけれども、その a の条件にもう一つ加えたのは、一応、非較かつ最小ということだったので、その、 法の N1、N2、N3 の積である210未満のですね、えっ、ー、と、まあ、皮膚の A を求めましょうということにします。で、ここからは、まず E1、E2、E3 という数をですね、順番に計算していきます。で、えっ、ー、と、まず E1 の計算なんですが、えっ、ー、と、N1 が5ですので、N1 スターはその、えー、と残りの方の積ですね、n 2る n 3ということで42になります。で、ここでまずその、N1 イコール5を法とする N1 スターイコール42の逆減、情報の逆減をこの各所有欠のご情報で求めるということになります。でそうしますと、 これ42と5からですね、その拡張ゆっくりとのご情報を使うと、こんなふうにばーっと計算が進みまして、で、マイナス2四4 2プラス1 7る5イコール1という関係式が得られますので、そうすると、マイナス2というのが、その、5を法とする42の情報の逆減の一つなんですが、一応、ここでは、その、まあ、 とりあえず正の値にとって逆円をとっておくことにしまして、まあ、あのマイナス2かけるマイナス2プラス5の定数倍というのはこれあの解ですのでここでは E1 を、えー、あ情報の逆円を3をとってきて3に42をかけて126を E1 としておきますで次に E2 の計算ですけれども とこれは N2 を6として、あと N2 スターをその残りの方の積ですね。ですので、まあ、35としますの で,、えー、とで、これは N2 イコール6を法とする N2 スターイコール35の逆減をこの拡張ユークリットのご情法で持ってみましょうということで、35と6からですね、拡張ユークリットのご情法を実行していきます。でそれでまあこれもざっと計算していきますと、 えっと、マイナス 1×35 プラス 6×6 イコール1という関係式が得られますのでそうするとこの時の逆減はマイナス1ですねで、まあ、正の値にとるとこれ5になりますので E2 は 5×35 として175としておきますで、えっと、最後、えっと、E3 ですけれども、えっと、これはあの N3 が7を法としてですね N3 スターは 残りの方の積ですので30ですね。ですので7を法とする30の逆減を各種有給度ご情法によって求めます。でそれもやっぱりこうバーッと計算していきますとマイナス 3×30 プラス 13×7 イコール1という関係式が得られますからその30の逆減はマイナス3となりますけれども一応7を法とすると4もこの30の逆減ですので E3、としては 4×30 で120としておきますで最後に A の計算なんですがと、まあ a、今まで計算した E1E2E3 とそれから最初に合同式線形合同式で与えられている a 1ー2リ3の積の和ですねを求めるととりあえず求めると1377と。 出てきまして実際にはこの1377プラス210の定数倍というのは全部この解になるわけですのでその中で210未満の皮膚の解を求めるという求めますと A は117と求まります一応計算しますと実際に5で割った余りが2ですねそれから 6であった余りが3で7であった余りが5ということになりましてまああの与えられたその方程式の条件を満たしますのでまあここで求める A は117であるというふうに結論を見つけられます。ここまでいいでしょうか。まああのとりあえずですね定理のステートメントだけ 見て 証, 明証明はちょっとじっと見て、まあ、理解する必要があると思うのでまずはこう手を動かしてですね計算例をいろいろ計算しながらこう理解していくのがよろしいのではないかというふうに思います。はいえー、ということであの今日はちょっとだいぶ短いんですけれどもあのこの後あと皆さんに実際にちょっとあのレポートの方でです、ね、計算をやってもらいますので。えー まあ、あのそこに少し時間をとっておきたいと思います。ということであの今回はあの拡張ゆっくりと互助法の、まあ、応用ということでですねその、まあ、中国女予三法をということで、まあ、拡張ゆっくりと互助法を用いた中国女予定理の計算法について紹介しました。で次回ですけれどもそのこの今日紹介した中国女王三法 の, あの計算量の見積もりを中心に話をしたいと思います。でそのために一応 あのこれまで少しあの説明を延期してきたですね、序談の計算量ですとか、それから、ゆっくりと語助法、もしくは各種ゆっくりと語助法の計算量についても触れた上で、この今日やりました中国女王三法の計算量について説明していきたいと思います。それから、あとですねあ、あ去年までにこの事業を履修した人向けの連絡なんですけれども、今年はあの去年と少し、 こ こ, ここだけあの授業 の, あの順番を変えております。で、えー、とこの来週、次回か次回行う、今年次回行う予定の内容というのは、えーと、去年までですと第13回あたりで行っていた内容なんですが、これをちょっと順番入れ替えて、えー、と次回第10回、第11回に、えー、と持ってきておりますので、えー、とまあ、あの、 去年も受けて、今年も受けてるとかっていう人で、えーさすあの、去年のものを使って、教材を使って予習をするという場合にはちょっとご注意してください。はい、いよろしいでしょうか。ではあ の, 今日の、今回の講義はこのぐらいにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。